7月にケラ6日は、平野塩と岩橋玄樹がドラム、こと、尺八の三つの楽器に挑戦し、最後にセッションを披露した。まずドラムに挑戦することになった平野は、グループ内でもリズム感ない二人ですからね、と自信なさげ。岩橋に関しては、同コーナーでアフリカの民謡楽器に挑戦した際、センスのなさが露呈してしまったことから、リズム感になんあり。 と、テロップでいじられる始末だ。案の定、岩橋は基本である8ビートすらできず、先生も全部ダメですね、と辛口評価。もうちょい練習すれば平野くんはいけそうな気がするという先生に俺の希望ゼロと自信をしつくしてしまったようだった。続いては、伝統的な日本の曲。 桜桜をことで弾いてみることになったが、歌いながら弾く岩橋の音程はずれており、え自分の音程違ったよねと平野から鋭い突っ込みが。だが、なんとか最後まで弾くことができ、筋がいいですね、と褒められた岩橋は、嬉しい、と満足げだ。一方の平野実は中学時代にことを弾いた経験があるようで、それを買われてこと担当に。 セッション披露のため、ロケの合間にみっちり一時間練習していたようだが、ファンからは、平野がこと経験者とは何事、ねえ、ことまでさらっと弾ける平野しよって何者なのこと弾けるなんて人類最強じゃないかっこよくはそうでことを弾く平野くんも、素敵と驚きと簡単の声が上がっていた。そして、最後に二人が挑戦したのは尺八。 その中でも、コムソウ尺八という尺八に挑戦し、コムソスタイルである傘をこうむって登場。もはや顔が全く見えない二人の姿に、ファンはがっかりしたかと思いきや、意外にも、コムソウ平井はコンビ、可愛かった。と二人の仕草が可愛いと好評のようだ。そんな中、意外な才能を発揮したのが岩橋。 通常ならば、しっかり吹けるようになるまで最低3年はかかり、初心者ともなれば音すら出ないという。だが、なんと岩橋は音を出すことに成功し、出ない予定だったんだけど、と、先生をも驚かせる才能を覗かせていたのだった。ことの平屋、尺八の岩橋と決まり、人数の足りないドラムは、同コーナー1回目で登場した猿の力先輩が担当。 そして披露された、七夕様は、まあまあ様になっている平野の横で、演奏というにはほど遠く、ただ、ブーブー、と一定の音を吹き続ける岩橋と、ドラムを叩くさるという、なんともシュールなものに。それでも、最後は満足げに力先輩とハグを交わし、すげえ可愛い。 と、すっかりメロメロの平野と、ぎゅっと抱きしめる岩橋の姿に、SNS 上では、平岩と力先輩の抱擁が、優しさに溢れててめっちゃ素敵。平岩、かい、本当に可愛かった。お猿さんをぎゅっとする二人とも天使、平岩、かける力先輩、可愛すぎてしんどい。ハグが勇しすぎるよから、というファンの声が続出。笑顔に癒やされた人が多かったようだ。